この日から1時間番組に拡大となり、メンバーは第2弾モテキングオブズ選手権に挑戦。様々な競技を通じてポイントを稼ぎ、最もポイントが高かったメンバーがモテキングとなる企画で、第1回では平野市耀が優勝していた。今回はバスケットボールタックシュート、 カワラワリ、バルンダリーの3種が行われ、中でも最も盛り上がりを見せたのはカワラワリ。15枚のカワラのうち何枚割れたのか競う企画で優勝候補となっていたのは空手で黒体の所持者である神宮寺勇太だ。 一番手の高橋海と二番手の長瀬角は共に十枚に終わり三番手の岸優太は打つ瞬間に力を抜くという一郎メソッドを利用したところ九枚という結果にそして四番手の平野は経験者の神宮寺と同じあり方で戦っても意味ないのかなと言い出しテレンデが使う寸慶という噂で瓦を割ることにこれは 河原の真上に拳を構え、そのまま一直線に拳を下ろして割るという技で、拳を加速する距離が短いため、収録現場にいる先生すらできない難技。しかし、平野は未了見真似にもかかわらず、威発で15枚の瓦割りに成功。神宮寺はアングリと口を開け、平野は自身の結果に、怖い、怖い、怖い。 お戦慄したように逃げ惑っていた。一方、現場に同行していたアンタッチャブル山崎弘成は、かっこいい。と大絶賛。こんなことあるんですかと聞かれた先生はやばいですね。化け物の子ですね。と才能を評価しマックの劇団一人は、漫画の主人公だね。君は、と簡単したように呟いていた。 なお、平野の後に挑戦した神宮寺の結果は13枚。河原割は平野の勝利となった。最後に平野は、経験者を差し置いてできちゃったっていうのが、楽屋で後で謝りたいな、とコメントしたが、山崎から、経験者を超えた時、一番と、血やいけない態度、と突っ込まれていた。この日の放送に視聴者からは、さすが平野くん。